はい、東京都江戸川区の藤井商店です、えー、先ほど、えー、合切断機英節ですね、えー、修理上がりましたので、えー、火をつけてみたいと思いますなかなか一人でやるのはちょっと大変なんですか まあこの樋口はあのうちの支店用ですのでまあこんなもんです。 ひぐちをつける箇所、えー、ここですねここは祈祷、えー、といいます器に頭ですでこれがひぐちになります、ねえー、正しい押さえる、ま、あのバイスで挟む場合は、えー、とここの場所ですここの場所が一番強いですね、えー、意外と多いんですけども えー、ここの場所であのバイスに加えてひぐちをつけるのはやめてください、えー、なぜならえっと気筒は真鍮なんでここで押さえつけると、えー、気筒が歪んでしまいます最悪ひぐちが入らないということになりますこれは注意してください、はいえー、交換の仕方ですけども使ってる人は分かってるんじゃないかなと思います えー、まず下の方の納豆を緩めますそれから上の方、ね、ナット納豆を緩めますこの真ん中があのー、火口の本 体,、ね、本体になってますんでこを回しますこれ う,、えー、とうちの試験用の火口で す,、ね、ですからあんまりいい火じゃないと思いますえっ、ー、とこれが えー、田中の2番のヒグツですね新品ですでこれをつ け, つけてみます当たるところまで押します当たるところまでつけて軽く締めますちょっと抵抗あるぐらいですねそれから、えー、と一番下のナットですね袋ナットこれを締め付けます まあほどほどに締め付けてくださいえっ、ー、と最悪気筒が壊れちゃいますので気筒を壊すのは長い、えー、次に火をつけてみたいと思いますはいじゃあ火をつけてみます は、この高さが出ますね。高さがね。柱もいいですね。やっぱ中性な比はいいですね。これはよく触れると思います。はい、以上です。えー、っと。 まあえー、今回は祈祷の押さえ方ですねこれはあの徹底してください、えー、っとこの祈祷の真ん中で挟むと、えー、祈祷自身があの真鍮なので歪んでしまいますんで、えー、交換が必要になってきますえー、っと挟むと箇所はこの箇所ですよろしくお願いいたします、えー、東京都江戸川区藤井商店からでした